ようやく旅の仲間にホックスチンの万ァンが変わったよろしくお願いしやす団長酒いつも飲んでいるがすこぶる酒には弱い<笑>そして実はすごく料理がうまいそいつは楽しみだぜだがホークは気づいていなかった料理がうまいということはそれだけ残飯の量が減るのだということに次回七つの滞在感動の再会安心しろホークお前の残飯だけは俺が作ってやるできれば遠慮したい